皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月2日、すじざんまいに行ってきました。美味しかったです。おすじスライム棒ももらえました。早速装備してみました。なるほどですね。とりあえず、チャがなのマークがついているので、安心しました。今日は、頑張って収穫を終わらせる日でしたが、ホステイルが出たというので、久しぶりに会いに行ってみました。メタスラコインがもらえたので美味しかったです。 バンマの塔で自己最高記録が出ました。特にこの3の祭壇が新記録でした。カラミティデーモンの姿を見たのは初めてですね。こんな姿だったんですね。残り10秒で倒せれば初の完全制覇だったんですが、さすがに無理でした。今回は全てがうまくいきすぎてましたので、来週同じことをやれと言われても多分無理ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。